皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは、ST マイクロエレクトロニクスのモータードライバー製品を紹介します。ST スピン 32F0 ファミリーは、32ビット汎用マイコンと3層ゲートドライバーをワンパッケージに集積したブラシレス DC モーター駆動用のモーターコントローラー製品です。45V の低電圧から最大 600V の高電圧に対応する製品群は、 コンプレッサー、ファン、電動工具などのアプリケーションに最適です。今からご紹介するデモでは、STSPIN32F0 評価ボードを使い、エンコーダー付き3層 BLDC モーターを駆動しています。エンコーダーからのポジションフィードバックにより、2つのディスクがぶつかることなく、正確に回転しています。STSPIN32F0 には、 32bit 汎用マイコンと3層ゲートドライバー、オンチップ電源、オペアンプ、コンパレーターなどの3層 BLDC モーター駆動に必要な素子が集積されています。他にも ST には幅広い電圧、電流に対応したモータードライバーのラインナップがあります。STSPIN200 シリーズは低電圧動作、低消費電流を特徴としたバッテリー駆動機器向けのモータードライバーです。 DC モーター、三層 BLDC モーター、ステッピングモーターの3種類に対応します。ステッピングモータードライバーの ST スピン220は、業界最高クラスの分解能である、256分の1マイクロステッピング駆動に対応します。ST s p ン800シリーズは、45V までの電圧に対応したモータードライバーです。基本的な性能は ST s p ン200シリーズを踏襲しています。 こちらの製品は、ステッピングモーターに特化したモータードライバーです。SPI 制御によるパラメータ調整、及びリアルタイム診断機能を搭載しています。また、正確なポジショニングを行い、モーターの静音性を実現する制御アルゴリズムが内蔵されています。中でも、PowerStep01 は、業界最小クラスの音抵抗の MOSFET を内蔵しているため、 最大 10A RMS での駆動が可能です。PWD シリーズはディスクリートモス FET と 600V ハーフブリッジゲートドライバーを集積したフルブリッジのシステムインパッケージ製品です。ブートストラップダイオードやコンパレーターを内蔵しているため、大型の DC モーターや単層 BLDC モーターの制御回路を簡略化することが可能です。ありがとうございました。